えー、何あれやばイノシシの大群み皆さんこんにちは、えー、本日は2月1日火曜日現在の気温は10度くらいかな今日はほとんど風もなく穏やかなツーリング日和です 今日はプチツーリングということで栃木の大平山というところを目指して走ってます、まあ、ちょっとプラプラとお散歩ツーリング的な感じですね前にバーッと山が広がってて、ね、もう道も水水なんですごい走ってて気持ちいいですねお腹すいたわよいしょそうそう本日からニューヘルメットで撮影をしております 松永の GT エ2ラッキーチャームズっていうグラフィックモデルなんですけどラッキーチャームズっていうだけあってね縁起物のイラストがねめちゃくちゃ可愛いんですよまねき猫とかなんだキノコとかクローバーとかテントウムシとかだるまとかね漢字の服サチあと五円玉とかねめちゃめちゃ可愛くて一目ぼれしたモデルなんですけどこれがね えっと、去年の6月までの受注生産モデルで、もう受注期間が終わっちゃってたんで、お店にもね、なかなか置いてなくて、半ば諦めてたんですけど、あの先日、和光の二輪館に行ったらね、あったんですよ、あって、もう今あるだけで終了、もう入ってくることはありませんって言われたんで、うん、買いますって、<笑>ずっとヘルメットは洗い派で。 洗いが好きでかぶってたんですけどこのグラフィックの可愛さに負けて初照英です和光の二輪館はレディースコーナーがあるんでたまに出没するんですけど、まあ、お店もすごく広いしヘルメットコーナーも充実してるんでおすすめです、はい、でシールドもね合わせて買ったんですけど洗い の, の時から使ってるスモークベースのブルー系のシールドに落ち着きました同じススモーークベースのオレレンジレッド系も 試してみたんですけどあのだいぶ暗くなっちゃうんですねやっぱ色によってこんなに変わるんだなっていうぐらい で, でブルー系だとまあなんとなく外からうっすら表情が見えるくらいなんですけどもう中から見た感じはすごく明るくてあの夜間でも問題ないくらいなのでブルー系がいいと思いますねでヘルメットの話をしてる間にそろそろ目的地が。 近くなっってきたたよ大平山は標高341メートルだったかなまあそんなに高い山じゃないんだけど、まあ、ちょっとした峠道を楽しめてなんか茶屋なんかも立ち並んでて雰囲気がねいいところみたいですよ。まあ多分大平山エリアに入ったな入ったんだな。 おわかんないどっち行ったらいいんだろうどっち行ったらいいんでしょうあお大平さん神社あっちかな右行ってみよう大平さんスタート ほほ<笑>そういえばなんか一部いろはだかっぽくなってるって聞いたけどこの辺そういうことかあの車ついてきて こう角度ついてるヘアピンカーブだね<音声>。あの動画だとちょっと伝わりにくいけど、結構勾配が。ありますよ。 クラフト、すげ寒い。急に寒い。あ、ん、駐車場だな。あ、この辺は茶屋なの。もうちょっと進んでみるか。 何これ閉まっちゃってんじゃん開いてる茶屋開いてる茶屋この辺開いてるな入ってみっかあよいしょちょっと初見なんでまったくどこ行ったらいいかわかんないんだけどここに止めてみよう こんにちは。ありがとうございます。これ食べる場所は外だけですか？あと中が良かったら中ございますよ。中で食べられます。はいはい、どっから入れますか？あっち。だけ。こあ<笑>こっちは高いわ。もうね、おばさんは。 深いところじゃないとダメなんだよどうしようかしら名物、玉焼き鳥団子こちら名物の一丁三大セットですねもし残ったらパックお持ちしますからおっしゃってくださいとりあえずお団子はこちらパックに入れてきました。ありがとうございますすいません、ありがとうございます、はい お疲れ様でした。 すごい思ってたより超景色がいいすごいこれ絶対夜景綺麗だよないい。 平山神社だはあちょっともう5時過ぎちゃったからまたの機会だなえな、ー、何あれやば、イノシシの大群 入ってた。やだ、イノシシじゃないの、うわ。いいの。この辺はイノシシがいるんだね。 イノシは本来臆病な動物なので何をしなければ自分から逃げていく場合がほとんどですイノシシを刺激しないよう慌てずに厳選な対応をしましょうこの辺は春は桜秋は紅葉の名所だそうですねあと6月、梅雨の時期にやってる紫陽花祭りもめちゃくちゃ綺麗みたいなんで一、ね、回ね、それくらいの時期にも来てみたいね おひらさん地元にあったらちょこちょこ行っちゃうような気がするっていう感じのなんかなんかすごく雰囲気のいいお山でした<笑><笑>ではこれから高速乗ってお家に帰りますまたねー